ははいではジャンクションへとバッテリーをダウンチューブに入れていきます。 僕の BB は BB90 という独自の企画で、えー、今回はウィッシュボーンの、えー、ネジ式のものを買いましたでウィッシュボーン何回か使ってるんですけども今回の、えー、BB90 用のものはちょっと他のと形が違ってるんで、えー、ちょっと不安ではありますとりあえずつけていってみましょう 水はたっぷり塗られた状態の BB をはめていきます。はい、圧入の道具を使って圧入していきたいと思います。 こんな感じで無事圧入できましたではフロントディレイラーをつけていきますすでにここにプレートが貼ってあるんで調整用のボルトが、えー、当たってもいいようになってますでこちらが、えー、フロントディレイラーを止めるワッシャーなんですけどもまあ、マトン用ということでちょうどここの穴にぴったり合うような形で 出っ張りがついてますではこちら、えー、おなじみの DURAASDI29070 のフロントディレイラーをつけていきます、はい、まず最初に DI2 ケーブルをフロントディレイラーに挿していきますカチッとうか しっっかりり入ったことになます DIY2 ケーブルを挿したところなんですけどこれを取り回してこちらにパチンとここに通してそれからワッシャーでネジ止めしていきます。 仮止めということでとりあえず高さ後で調整しますので少し高めに付けておきますではリアディレイラーも取り付けていきます になります。ディアイツケーブルですねこちらこれを挿していきますこちらですねこういう形でカチッといったらはまったことになりますはいリアディレイラーがつきました b b にクランクを入れていきますこちらも塗っていきますではクランクを挿入していきますはい、こちらが入りましたでは左クランク 入れていきますここに穴がありますのでこちらと合わせる形ではいでそのままプラスチックのネジをはめていきます専用のフムで、ね、回していきます こちらの爪を下に下ろしまして、六角レンチで締めていきます。はい、こちら十二ニュートンで締めていきます。 はい、クランクを取り付けましたはいでは次サドルをつけていきたいと思いますサドルのレールを入れるのが結構簡単なんでこれいいですねネジが外れるまで回さなくてもレールを入れることができるんで結構いいですね はいこんな形です、えー、サドルは例によって S ワークスのローミンエボですねえー、コンポも見ての通りあのまた使い回しのデュラ SDI29070 シリーズです、まあ、いつもだいたいフレームだけ買ってコンポは使い回すっていうパターンが多いんでこういう形になってます一応8から1 0トンということで アキニューってはい、えー、フロントディレイラーなんですけども取リ接に沿って、うん、調整していきたいと思いますチェーンガイド外プレートと最大チェーンリングの隙間が1から3ミリになるように調整しますこちらの隙間ですね今かなり空いてます 1cm 近く空いてると思うんですけどこれを1から3ミリまあ2ミリぐらいに、えー、詰めていきます の六角レンチで緩めて下に下ろしていきます大体これで2ミリぐらいの感じですね高さの調整はこれで OK とします、えー、とチェーンガイド外プレートの平らな面これですねこれが えー、最大チェーンリングの真上の位置でここですね今ちょっとこの大きい方のチェーンリングより少し内側に入ってるんでまずこれを外側に出してその後下の方ですね後端これがこちらと比べて少し内側 0.5 から 1mm 内側になるように調整します、えー、ちょっとじゃあロー側のボルトで位置を調整します これで真上に来ましたね。ちょっとこのプレートがチェーンリングより後端が少し外側に出てるんでこれを平行より少し内側に行くようにちょっとネギで調整します。これで平行ですね。でさらに内側。このぐらいですかね。 はい微妙に下の方が上より内側に入ってますねこの状態で、えー、今少しこっち後端が内側に入っているのをサポートボルトを回すことでこれを平行にするようにしますサポートボルト自体はこの辺りにありますこれを回して きますすとこういう形ですね今ぴったりチェンリングと重なりましたねこれで調整は終わりですサポートボルトがどこにあるかということなんですけどもフロントリレーラーのえー、ロー側の調整のボルトとハイ側の調整のボルトはここにあるんですけどもちょっと暗くて見えないんですけどもえー、見えますかね こちらのここここですねここにサポートボルトのネジ穴がありますフロントリレーラーの調整をさらにしていきますまずはローガンの調整からいきますまずはフロントントイナーにして リアを一番軽い、い大きギに変速しますはい、えー、今現状だとちょっとここにする感じになってますね 2mm の六角レンチをこちらのローーの調整ボルトに差し込んで回して調整していきますチェーンとチェーンガイド内プレートとの隙間が0から 0.5mm になるように調整します 0は擦ってるってことだと思うんですけどまあすらないような形でこれ今動いたの分かりません、ね、ちょっと大きく回してみますねこういう形でネジを回すとプレートが動いていきますんでこれでギリギリ当たるか当たらないかのところに調整していきます らいですかねちょっと吸ってます一応 これでで吸ってないですねちょっと今音が出てるのは違うとこから音が出てますねこれで吸ってないんで OK ですトップ側の調整をしていきますフロントをアウターにしてリアを一番小さい重いギアに変えていきます ちょっとまだ調整してないんでなかなか上がりが悪いんですトップ側の調整ボルトがここにありますんでここに刺して調整していきます、えー、今ここを見るとほとんど当たってるんでちょっと開きすぎですかねこのぐらいにちょっと当たってます ってないですね、ちょっと今音がしてるのは違うとこから音が出ていますで、えー、今度はトップ1電気アジャストっていうのをやっていきます、まあ、いつも僕パソコンにつないでやってるんですけど今回はそのままスイッチでパソコンなしでやってみますリアディレイラーを最大スプロケットにセットします ジャンクション A のボタンを赤色 LED が点灯するまで押しアジャストモードにしますはい赤くなりましたで調整の時のボタンなんですけど左レバーのこちらの2つのボタンを押してプラスマイナスという形で調整していきます あの右のレバーと左のレバーじゃなくてこの左のレバーの前と後ろのボタンで調整していくことになりますえっとここですねここが今ちょっと当たるぐらいなんで、えー、調整していきますまあこれで当たらない状態になってます めちゃめちゃ気持ちよくフロント変速してくれます、えー、DI2 のフロントディレイラーは自動でトリム調整してくれます今、えー、リアが一番大きいローガーのスプロケになってるんでそれをハイ側に移動させてきます途中でこちらが自動でトリムされます今ちょっと動いたの分かりますか こ こ, ね、ここですねここでもう一回いきますエリアのディレイラーも調整していきますまず B テンションアジャストボルトの調整を行いますこれですねこれを回して調整していきますここの距離を調整していくことになりますチェーン詰まりしない位置までガイドプーリーがスプロケットに近づくように B テンションアジャストボルトを回して調整します 感じですかね結構近いんですけども全然逆回ししても滑らかですね、はい、順回しもすごい滑らかですトップ側にしても大丈夫ですねでリアのギアを、えー、5段目の位置に移動させます はい、えー、今、1、2、3、4、5、ここですね。で、またジャンクション A ですね。DI2 のジャンクション A のボタンがここにあるんですけど、長押しすることによって、リレーラーの調整をすることができます。長押しすると、こういう形で赤く点灯します。これで、えー、調整することができます。もう1回長押しすると、戻ります。これで元の状態に戻りました。 えっと、こちらの前のボタンですね、これが内側に動くボタンで、こちらの後ろのボタン、こちらが、えー、外側に動くボタンなんで、まずは調整としては、えー、この前のボタンですね、これを押していって、ギアがするところ4枚、5枚目のギアが4枚目のギアにするところまで行って、当たったところから今度4回、こちらを押す形になります。 えー、と回しながら4枚目のこちらのチェーンにするまでボタンをこういう形で4枚目のギアに当たるところまで持ってきたら今度は逆方向に4回ボタンを押しますこれで音がしなくなるここがベストの位置になりますもう1回やると これでギアがスってる音がしますこの状態から右に4回この位置で調整された状態になりますこれで音が全然鳴らないようになりましたこれで調整が終わりました最後にブレーキ調整の説明をして終わります ボルトがいくつかあるんですけども基本的に、まあ、これが左右ある形なんですけども、えー、上のボルトがセンタリングの調整をするボルトですこちらがですねシューですねブレーキシューが内側に行くか外側に行くかの調整ができますこの2つ左右で4つを使って調整していきますまずはセンタリングですね ここ見ると分かりやすいんですけど今センタリングがずれているんでここに段差ができちゃってますねこれを直していきます直していくとこういう形でこれでセンタリングになりましたねまあ、実際はここをセンタリングするんじゃなくてタイヤに合わせてセンタリングしていくんですけどちょっと今分かりやすいようにここを見せました次はここですねここの隙間というかここの間隔を変えていくのがこちらのボルトになります これでで離ててききまますすねはいいういうう形で調整していきますちなみになんですけどもこのロバールの CLX64 はリム幅がめちゃめちゃ広くて多分外側 29mm とかあるんですよねそれでもこのブレーキは使えるんで結構太いタイヤでも全然使えますねあのダイレクトマウントの BB のところに使うブレーキだと CLX 全然使えないんですけどもこれは無事使えることができてよかったです。